鳴子も捨てに楽しい声で踊り子構え <音楽>「これだ、これがその恋か、うん」うんうん の日か「おっ仕事にあげる She got my own car 応援いただきました。会場の皆様に感謝の気持ちを込めて、笑顔で、レありがとうございましたありがとうございましたほほ大きな拍手をと、